タレントの加藤浩二が7日放送のスッキリ日本テレビ系に出演。キング・ピスメンバーの平野市を岸優太、神宮寺優太が来年5月に脱退することについてコメントし、多くの反響を呼んでいる。四角世界進出への思いに、堂々と言っていい、異例の退場、とも言われた今回の脱退退場場。 3人が目標であった海外進出ついてコメントしていることに触れた加藤は世界に向かいたいって言って無理だっていうやつもいるかもしれないけど考えてみたらプロ野球でものも英雄さんがあそこまで活躍するまで日本人がメジャーなんか無理だみたいなことみんな言ってたの大人たち上の上の人や辞めた人らは でものもさんが道を開いて今どれだけ行ってるのメジャーにとコメント。誰かがやらなきゃいけないし世界を目指すっていう権利は全員にあるんですよ。だから三人は堂々と言っていいし、恥ずかしいことないし、どんどん言っていい、とエールを送る。近く日本の芸能界に言及さらに、 排除したことで仕事に制限が生じるとの意見に加藤は、いつまでそんなことやってるのこの芸能界って、僕は正直思います。とばっさり。優秀な人間を使っていくっていうのがエンターテイメントであってそれは平等にあるべき。そこがないと、日本の芸能界っていうのは、やっぱり国内だけのシュリンクしたものにどんどんなっていくなって僕は思っているから。 本当に三人には頑張ってほしいと熱弁する。近く、残る決断をした二人も応援また、グループに残る高橋山と長瀬角についても、残る決断は悪いと思ってない。高橋くんと長瀬くんは本当に大変だと思う。一緒に行く方がもしかして楽かもしれない。でも、ファンの皆さんのことを考えたりして、キング・アンドブスは絶対に残したい。 っていう二人の思いも大事にしたいし、ここは平等に扱って同じ線で戦っていけばいいんじゃないのって思う。そこで、あいつらやっぱすげえよ、ってみんなが言えるような平等な関係が守られるべきかなとこれからは思うんですけど、と話した。 近く、さすが、と、賞賛の声が相次ぐそれぞれの決断をしたキング・ミスメンバーについて熱弁を振るう加藤に、ネット上では少なからず少しでも心が救われた人がいると思う。ファンが思っていることはっきり言ってくてれて本当嬉しかった。なかなかテレビで言えることでないし勇気あるし、さすが、と反響が相次いでいる。